皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日は皆さんにこちら、iFootage のシャークスライダーナノについてご紹介をしたいと思います。シャークスライダーナノは私が知る限りで最も小さくコンパクトで最速スタートで撮影が実行できる動画タイムラプス撮影用のスライダーです。今のスライダーのトレンドっていうのが スマートフォンやタブレットのアプリで操作するタイプなんですね。そのアプリを使ってですね、スライダーと Bluetooth や Wi-Fi で接続して、アプリの中でスライダーにどういう動きをさせるのかというのを決める。というのが今のスタンダードとなっている操作方法ですで。このシャークスライダーなどもですね、そういったアプリでの遠隔操作はできるんですけども、このスライダーの一番の特徴はそこではなくてですね、マニュアル操作で ととても簡単な手順ででで撮影すすることができるこがきんですね実際にどういう風に使うのかっていうのをお見せすると、えー、このスライダーの上にカメラを設置したら電源をオンして動画撮影ものなのかタイムラフ撮影ものなのかを決めたら電源ボタンと FN ボタンを同時に押しますそして撮影スタートするポイント A 点を指定してでスライダーを動かして撮影が終わるポイント B 点を指定します そして撮影をスタートするともう撮影に入れるんですね通常のスライダーだとこうアプリで接続してこ う, うまいことつながらなかったりとか接続するまでにいくつか手順を踏んだりするものなんですけどもこのシャークスライダーなどの場合はもう自分の手動ですねの操作で手順を4つか5つぐらい踏むともう撮影に入ることができるということでこうコンスタンスにですねいろんなシーンを細かく撮っていきたい時とかにすごく便利なスライダーですね さらに詳ししいいいい解説をしていきたいと思います、えー、シャークスライダーなのはですねダブルディスタンススライダーと呼ばれる機構を持っていますえっ、ー、と卓上で使用することもこのまま置いて卓上で使用することもできるんですけども卓上で使用した時の可動域よりも三脚で使用した時の可動域が倍ぐらいですね、えー、長くなるというものになりますこの部分がこのように動くんですけども はい、卓上だと2 0センチしか動かないんですが今この裏も一緒に動いてますよねこの裏も一緒に動いてますはい、こういうふうにですね別々に表と裏で動くことによってここに三脚を取り付けるんですけども三脚を取り付けた時に倍の長さ4 0センチの可動域が生まれると。 いうものはこのこダブルディスタンススライダーになっていますスライダーはですね、えー、どうしてもその長くて持ち運びしづらいっていう悩みがありました。私も撮影をしていて、スライダーはこういう風に担いでいったりとか、カバンの中に収納するのも大変だったんですね。えっ、ー、と、iFootage のシャークスライダーミニとかはその辺はすごく画期的で、えー、分割して持ち運べることができたので良かったんですけども、この子はですね、この状態でコンパクトな状態で、倍の可動域があるっていうことで、 一番その持ち運びに便利ななななスライダーなんじゃいいかなと思いますまたシャークスライダーなのはですねこれ 2in1 とも言うべき機構を持ってまして使用できるモーションがですねこの横のレールモーションだけじゃなくてこの部分がですね回転するんですねつまりレールモーションプラスパンモーションを加えることが可能になってます ティルトモーション、縦の動きはできないんですけども、これだけ薄くコンパクトなのにもかかわらず、レールモーションとパンモーションができるというのは、多分業界内でもこれだけなんじゃないかなと、私の知る限りではこれだけだと思います。 通常のスライダーの場合は、えー、レールとパンを使用同時に使用するときはですねあとでパン用のモーターっていうのを付け加えることになりますその分ですね、えー、モーターの分大きくかさばるようになりますし、えー、操作も、えー、レールとパンと別々に設定したりとか別々に Wi-Fi、Bluetooth で接続しなきゃいけなかったりっていうことで結構その辺は面倒くさいところも多かったんですけども このシャークスライダーナノの場合はですねすでにこの状態でレールとパンが実装されていますおそらく最も薄い部類の二軸コンパクトスライダーになると思います私が知る限りではダブルディスタンススライダーのタイプで二軸モーションができるのはこのシャークスライダーナノだけだと思いますダブルディスタンススライダーの大きな特徴は本体の長さよりも可動域が広いということにプラスして 全身モーションをかけたときにレールが映り込みにくいという特徴があります通常のスライダーだと長さが変わらないので全、えー、身ですねモーションをかけたときにどうしてもスライダー本体が画面の下の方に映ってしまうというのがあったんですがこのシャークスライダーなどの場合はそれがございません基本的にはですね A 点 B 点を設置して撮影スタートしたら 電動でこのシャークスライダーなのが動いてくれるんですけどもそうではなくて完全に手動でこう動かすっていうこともできるようにはなっています他のスライダーと同じようにスマートフォンやタブレットのアプリで制御をプログラミングしてコントロールするっていうことも可能なんですけども手動で撮影設定をするっていうのがあまりにも簡単で時間がかからないのであえてそのアプリとか手動で撮影 操作するっていう必要はないのかなと思います常に A 点 B 点を設定しての、えー、マニュアル設定での電動制御っていうのが一番おすすめの使い方になりますまたモーターパワーがとっても強力で、えー、斜めのモーションもかけれますし垂直において、えー、上下に動かすっていうこともできるぐらいモーターのトルクが強いです 上下のモーションをかけるときは別売りの縦位置ブラケットを使うことをおすすめしますまたシースターズ Q1 というですねクイックリリースプレートがあるんですけどもそれを使うとえ横縦っていうのは一瞬で切り替えができるので設置のときに便利なんでおすすめですで動作するときの駆動音音はとっても静かですし 本体が小さいっていうのはですね日本の住宅事情にすごいマッチしてると思っていますいろんなとこで場所を取らずにですね簡単に設置することができるのでまあ細かい商品撮影を動画で行う時なのはとんとん拍子で撮影が進みます私が得意としている星空などのですねネイチャータイムラプスにおいてもですね非常に効果があって撮影に至るまでの設置が本当に簡単なんですね でこういうスライダー使いたいけども設置がめんどくさいっていう方は結構いらっしゃると思うんですよ撮影に入るまでが随分時間がかかるというのがあると思うんですけどこのスライダーの場合は本当にポンポンポンポン撮影していくことができるのでそういったストレスからも解放される、えー、素敵なスライダーになっています本当に撮影に至るまでの設置が短時間で済むので その面倒くささが半減して、まあ、どんどんスライダーを使っていこうというですねクリエイティブな気持ちに、えー、なれるのがとても気に入っていますでこのシャークスライダーなのはですね初めてスライダーを使いたいという方にはですね特におすすめしたいと思います皆さんもこのスライダーを使ってですね自分の動画撮影やタイムラップス撮影にクリエイティブなモーションを加えてみてください